平成30年2月22日、阿蘇市一宮町の熊本県立阿蘇中央高等学校西方校舎で第6回赤牛料理試食会が実施されました。この試食会は、阿蘇世界文化遺産登録推進事業のモデル校として指定されている阿蘇中央高校が、阿蘇地域の草原再生に不可欠な赤牛の 畜産業の活性化と消費の拡大を目標に平成24年度に始めた取り組みでこれまでに10品が商品化2万8000食が道の駅などで販売されましたこの日作られた料理は8品目農業食品科の2年生22名が作り家庭科調理室で作品が参加者に披露され生徒が一つ一つ 料理の特徴などについてアピールしました。試食会には、市内の宿泊施設や観光関係者が参加。小分けされた料理を食べながら、味付けなどの評価をアンケートに記入していました。参加者からは、「とても味が良く、すぐにでも商品化して販売したい。」との声もあり、好評のうちにこの日の試食会が終了しました。